ちょうど先週、森友学園の国有地の売却の問題につきまして、この場で質問させていただきまして、その後、我々も現地に行ったり、役所からさまざまな資料を集めて調査をしてまいりましたが、次から次へとです、ね、数限りない怪しげな論点が出てまいりますので、今日はその一部について明らかにしてまいりたいと思っておりますますず最初でございます。 あのテレビ東京の番組はあの私自身もです、ねえー、幼稚園の保護者の方から聞いた話でありますが平成二十七年九月に森友学園の幼稚園で安倍昭恵、安倍総理夫人が講演をいたしまして籠池理事長からその場で水穂の国記念小学校の名誉校長への就任を依頼されて理事長が拍手をしてくださいというのに促されて保護者の皆さんが拍手してその場で住宅したというそうしたふ 光景がです、ね、テレビに映されております、まあ、ところがですね、昨日の午後、みずほの国記念小学校のホームページにあった、このです、ね、名誉校長、安倍昭恵先生、安倍晋三内閣総理大臣夫人の挨拶が消えております、まあ、先週、私の質疑で理科に冠をたださずという言葉がありますけど、奥様も含めて広 告, の広告塔のようにホームページに出るのは控えられた方がいいと思いますよと言ったんですけども。 この間こういう指摘を受けてです、ね、安倍昭恵夫人はこの学校の名誉校長をお辞めになったということでしょうか安倍内閣総理大臣。あのまあ、この件についてはこれ私への指摘ではなくて、私の妻のことであろうと、はい、このように思います。今、ご紹介をいただいたんですが、私も妻からです、ね、経緯を聞いたんですが、確かにあの名誉校長についての経緯はですね、 紹実はその講演の前にですね、公演の前の待合室において、名誉校長になってくださいという頼まれてです、ね、実は妻はそこでは断ったそうであります、それは申し訳ないけれども、それはお受けできないとこう申し上げていたわけでありますが、うちの 夫の関係もあるので、それはお聞き受けできないと断っていただいてありますが、しかしそのあと、ね、突然、その場 で, です、ね、この籠池さんかな、籠池さんからそのように紹介されて、拍手をされたということによってです、ね、その場で、なかなかそうなったその場でですね、 それはお休憩できないとこうはっきりと言うことはできなかったわけでございます、もちろんその場 で, です、ね、私はお受けできないとこう、まあ、府警もいるわけですから、そこ で, そこではそういう答えをしです、ね、しかしその後、その後やはりこれはあそこで急に出されて、私も討伐しましたと、お休憩これはできませんよという話をしたんですが、その後も何回ともやり取りがありですね。 この府県の前で、ああおっしゃったんだから、それは引き受けてもらえないと困りますよということで、まあ、最終的には受けることになったということでございます、しかし、その後ですね、その後、先方からこうした出来事、福島委員が私に質問されて以降も、なかなか説明もなかったものでありますから。 家内から何回か連絡を取り、最終的にこの連絡を取った段階においてですね、まこれはこういうことがしっかりと説明されないということは、まあ共有者としてはいかがなものかと自分は思うということを相手にま伝えたところでございます。また私の安倍晋三小学校ということについては、再三を断りしているにもかかわらず。 ああした形で名前を使えたことは極めて遺憾だということを伝えそしてその後です、ね、その後事務所の方から正式にです、ね、先方に連絡をいたしまして妻としては自分がこうした経緯があるとはいえ名誉校長を引き受けていることによってです、ね、そこに通う子どもたちや ご両親にかえってご迷惑をかけ続けることになるので、辞任をさせていただくということを先方に申し入れたところでありますで、改めて事務所の方からですね、安倍晋三小学校ということについては、それはお断りをすると、実はこれはお断りをしたわけでありますが、実はその後、何回もですね、何回も事務所の方に、これは依頼が。 一回断ったんですが、ずっと来続けて、でそれはまあ秘書が対応しておりましたが、秘書は連続してお断りをし て, い, ていた、ですから秘書の方から、何回も何回もお断りしてるではないですか、であるにもかかわらず、寄付金集めにこうした名前を使われたことは、これは本当に遺憾でありということで、まあ、抗議をしたところであります。まあ、先方からはです、ね、それは一日二日しか使ってないという、まあ、そういう釈明があったんですが、しかし、それはそういう問題ではなくて、 これはその名前を使わないということで、お断りをしているのに使ったということについては、大変、これは遺憾であり、残念であるという強い抗議をし、先方からは申し訳ないという謝罪があったところでございます。そういうい経緯もあり先方のホーームページ等々からは 妻がです、ね、名誉校長ということで乗っていたわけでありますが、それがすべて、えーまあ、先方はこちらの申し入れに従って削除したということではないかと思います福島君安倍昭恵夫人が名誉校長辞任されたということはあの今、確認をいたしました、それは何か総理としても、この件が出てきてです、ね、何かおかしな点がある、怪しい点がある、しっかりと事実解明しなければならない点がある。そうしたことに 自らがかてかわれているように思われるのは、非常に侵害であると、そういう観点からそうされたということでよろしいでしょうか安倍内閣総理大臣。あのまあ、そもそも私はあの、えー、私が講演をするということが決まってたときにです、ね、まあ、お断りしたんですが、えー、お断りする際に、電話に代わって話したのがです、ね、ほとんどお唯一に近い、えー、と思うわけでありまして、えー、その、お 個人的においにかかったということは、何かこの大きな会の中で捉らえていたかもしれませんが、それはあまり記録には残っていないところでございますが、えー、まあそういう中で、えー、まあどうう私自身はこのおー、えー、まあ一部の、まあ 日, 本 日, 本まあ、日本のようなもの出されているので、まあ、それをちょっと見たことがある程度でございますが、家、ま、内、あ、はあって、非常に情熱のある方だということを言っていたということでございますが、まあ、今般、 あの安倍晋三小学校というこの寄付を募る紙を見まして、私も非常に驚愕をいたしました、で, しねえーまあ、ですから、実は私の事務所には、ですね、それまでこういうものがあるけど、どうなのという問い合わせは一 回, 一回もなかったものでありますからあ、えー、全く存じ上げなかったのでございますが、当然大きな不信をもちまして。 まあ、しかし、4月から学校法人としてスタートしてそこに通う子供もいるということもございましてど う, すればどう対応すればいいかということを考えていたところでございますがえまあそのおしかし、基本的にですねまたえ先ほど申し上げましたように事務所に対するえとのやり取りがどうだったかということを調べたところですねえこれはあのおそう何回も何回もまあ明確に断ったということもえ明らかになりましたので。 また今回のさまざまな出来事がございましたので、まあ、明確に妻とも話そして今回、名誉会長の座を退くということになったということでございます藤島君、はい、もう一点あの、学校の命名についても若干あの確認をしておきたいことがあります。 あの我々ですね、大阪府教育庁の方に先日、ヒアリングに行ってまいりまして、この学校の認可申請について、さまざまな相談に乗ってきた方々、課長さんやですね、部長さんからお話を伺ってまいりました、で平成25年9月にですね、森友学園が初めて教育庁に学校設立の相談に来たときに、安倍晋三記念小学校という名前でつけたいので、どうだという話をして、 さすがにそれは大阪府の職員の方はびっくりしてです、ね、さすがにその名前はまずいんじゃないですかと言ったということなんですね、であの募金 の, あの名簿が出、あの依頼が出回ったのもの、ね、平成26年3月であります、で平成先ほど の, あのテレビに出たです、ね、記念公演での総理の発言でもですね まあ、先生からは、これ、あの、籠池理事長ですね、からは安倍晋三記念小学校にしたいと当初は言っていただいたんですが、もし名前をつけていただけるのであれば、総理大臣を辞めてからにしてくださいというふうにおっしゃってるんですよ。あの、総理お辞めになって、 あのそうしたら、あの学校が安倍晋三記念小学校になるということは、まあ、今の答弁でまさかないと思いますが、ただ学校に行くとです、ね、みずほの国って上に四文字書いてあって、下の段に四文字開けて、記念小学校ってなって、四文字、安倍晋三って入るスペースが空いてるんですよ、もうこれはうがった見方でありますけどね、あのもうこれは一切、安倍晋三記念小学校ってなることもなければ、 まあ、奥様はリップサービスでおっしゃったのかもしれないけれども、この問題が明らかになるまでは、内心、まあ、将来、安倍晋三記念小学校ができてもいいよなって、総理ご在任中に思ったことは一度もないということでよろしいですね安倍内閣総理大臣、あのそもそもです、ね、安倍晋三小学校という名前をつけたいと、冠をつけたいという依頼は、私が総理大臣になる前の話でありまして、えー、一議員のときでありましたが、 その前の段階で私、すでにお断りを、これ、妻を通じてでございますが、えーまあ、妻に依頼がございまして、妻はうちの主人はそんなことを、えー、受けないと思いますよと答えたんですが、まあ、この方はまあ非常に、断、え、る、ー、というか、そ簡単にひさがらない方でございましす、まあ、それは先ほど、うちの事務所との何回もやり取りがあったということをです、ねあのー、これは、えーで、ご理解をいただいているんではないかと思いますが、でえー、うちの妻にも、 なんか言ってきたわけがありますが私は、えー、それはそういう気持ちはないと、えー、そもそもたと、ね、え, え私が自分の自費 で, です、ね、学校を作ったとしても安倍晋三小学校なんかに、ね、はしないですよ普通、常識で考えて当たり前じゃないですか、えー、そ, そんな私はタイプの人間ではないんですよ、まあ、で, であるからです、ね、私は、えー、もしそういう名前をつけられるのであれば例えば私の地元の偉人である吉田松陰小学校とかいうことがいいのではないですかと。 で私も完全な人間ではないので、ね、私の身に何があるかこれ分かりませんからこれはもう絶対にやめてもらいたいということをそれは実は再三申し上げているわけであります、でまあ、その中で非常にしつこい中においてです、ね、<咳>あののしつこいと言っちゃうと非常に何回も何回も言って熱心に言ってこられる中にあってです、ねうんえー、うちの家内がです、ねえーそのえー、ある種、苦しまげにうちの家内がいや、まあ、もしかしたらそれは、えー、総理はやめたら気がかかるかもしれませんねということをその講演等の 中のやり取りで言ったことはありますが、私自身はそれは全く最初からです、ね、そんなことはみじんもです、ね、考えてはいないわけでありまして、その自らの人生を代わり見てです、ね、私の名前をこの小学校に関するということは、極めて不適切だと、このように考えております福島君、はいあの。なんか先週からだいぶえ変わっちゃったなと思うんですけれども、先週ですね、総理は。 いわば私の考え方に非常に共鳴している方ってです、ね、同志愛を示されてますし、えー、同じ日の安倍昭恵さんもです、ね、講演で、こちらの教育方針は大変主人も素晴らしいと思っていてとおっしゃっていて、なんか相思相愛のような感じだったんですけども、この1週間でずいぶん変わってしまったんだなというふうに思っております。あの この学校のね、いろんな理念を見ますと、まあ、戦後日本の教育の殻を打ち破ろうとしたりですね、日本の国柄を感じる教育をしよう、文武両道の達成を目指したりしよう、まあ、おっしゃってることはですね、非常にもっともらしい、素晴らしいことを言ってるところも多いんですよ。しかしまあ、あの先ほどからしつこい方、しつこい方とおっしゃいますけれども、人の名前を利用して仕事をする人っていうのは、ぱっと前に唾をつけて、 見るというのは、多くの人に接する政治家であれば、みんなそうすると思うんですけれども、どうもこの学校が運営している幼稚園というのは、あの学校の理念とかです、ね、掲げている教育内容と違った面で、いろんな問題があるんですね、昨日もお話をさせていただきましたけれども、この幼稚園に通っていたお母さんから聞いた話です、子供がですが、ね、いつも家に帰ってきても水筒の水が、お茶が減ってないんですね、えー、どうしたのって聞いたら、 幼稚園でお手洗いの回数が増えるからといっ て, 言って給食のときにお茶を飲んだら怒られるそうです海軍式の教育だといっ て, 言ってです、ね、トイレの時間が決まっていてそれ以外に行ったらいけませんまだ子供ですから我慢ができなくてお漏らしをしてしまうときもありますでも学校にです、ね、おむつ替えやパンツを持っていくのは禁止されていてお漏らししちゃうとです、ね、職員室で 僕はおもなしをしてしまいました、まだ赤ちゃんです、すいませんと言わないとです、ねえ、替えのパンツを貸してもらえないそうであります、また理事長はです、ね、公立小学校なんか行ってはいけないと何度も言っ て, てですて、ね、受験に落ちると、まるさんは受験に落ちましたと言われて朝のです、ね、朝礼のときに名指して立たされる、でお子さんはです、ね、家に帰ると、チック症に目をしばしばさせながらですね え、お母さんが怒るとですよ。はい、ごめんなさい、ごめんなさいって頭を下げるらしいんですね。うちではそんなしつけしてないのに、幼稚園に行ったらそうなっちゃったというような話を聞いて、非常にですね、衝撃を受けました。これ、トイレに行かせないっていうのは、文部科学省の見解でも、体、まあ、罰であってそもそも幼稚園には、黙って聞いてください。体罰や懲戒は認められていないということであります。総理はですね、こちらの教育方針は、 大変主人も素晴らしいと思っていると、安倍夫人も言っているわけでありますけれども、この学校のどういう教育方針に共感されましたか、そして今の話を聞いて、いややっぱり自分と思っていることと違うな、どのようにお感じになりますか、ご見解をお願いします安倍内閣総理大臣、い、まあ、わば私が存じ上げているのは、学校の理念として限られたもの、パンフレットのようなものをちらっと見せられたわけでありまして。 えー、つまり、安倍晋三小学校になるものは存在をしていないわけでありますし、私がお断りをしたということは、まあ、明確に申し上げたとおりでございます。まあ、ですから、私はこの学校がやっていることについてはです、ね、これはもう詳細については全く承知をしていないわけでございまして。 まさにこの学校がです、ね、学校の考え方としてこれからいろいろなことを小学校としてやっていこうということなんだろうと思います、また幼稚園もそうなんだろうと、幼稚園もすでにこれ認可されているんですけど認可されている幼稚園だと認可相当、えー、つまり私はですえ幼稚園は認可されているのねでで、まあえー、私もその点のところはあのつまめからかでは実際知らないんですよ。 実際その、その方と個人的になったということは一回もないわけですから、まあ、ですから、当然個人的になったこともないわけですし、お断りをし、何回もお断りをした中において、まあ、こういう出来事が起こってしまったということは大変残念でありますが、でそこでどういう教育が行われているかどうかということについてはです、ね、これは当然文部科学省がです、ね、文部科学省が責任ある官庁としてです、ね、判断すべきことであり、また、これは県、 ななのかな大阪府がです、ねえー、これ認可すべきかどうかということについては、大阪府が判断すべきであろうと思います、今、私は国政の長である私がです、ね、コメントすることは不適切ではないと、このように思います福島君、はい、あのカリクラムもそうですけれども、何よりもです、ね、この森友学園の国有地売却をめぐる問題、総理と全く関係なくですね、関係なくですね、さまざまな謎、おかしな点があります。まず一つは 学校設置前にです、ね、学校認可設置前に学校を作るということではなければ本来はです、ね、国有地を随意契約で売ったり貸したりできないにもかかわらず森友学園側と買う受け 特, 例特約付き貸付契約この契約自体も異例の契約であるということを昨日、足立議員が明らかにしましたけれども契約交渉や価格交渉を行っております。二つ目はの土地の貸付または売買契約が ななされてないのに時点 で, です、ね、本来、最低限校舎の土地は自己所有が必須の条件の学校設置が条件付きで認可されております3点目は施工中に新たな埋蔵物が発見された途端にですに、ね、資金に不安があるからといって借りると言っていた人たちが生きる人森友学園がです、ね、一転して買いますと打診しているんですね。 そして買うといった途端にです、ね、これまで埋設物発見後の土地の価格評価方法をプロである不動産鑑定士に一括してお願いしていたんですが新しい埋設物については一方的にです、ね、その方法を変更して国土交通省の試算に基づいてです、ね、価格を出して国があれこれ交渉することなく一方的に破格の一億三千四百万円という値段 で, です、ね、森友学園に売却をしています。 そのごみなるものもです、ね、そもそもどこに何が埋設されていて国交省が試算したとおりの埋設物の処理を行っているかどうかというものも国が確認をしておりません。でさらにです、ね、このの予算審議上も大変問題なのは バイバー契約書ではですね、本年の5月31日までに平成29年度分の分割払いとして1100万円余りを国庫に納付するという契約を結んでいるにもかかわらず、本年度予算にはこれが計上されておりません。もう全てがですね、怪しいと言わざるを得ません。で森友学園の理事長は先日の、えー TBS ラジオのです、ね、インタビューに答えて、いろいろこの間の経過をペラペラペラペ ラ, ペラしゃべっております、特にこの丸1のです、ね、学校選地認可前に価格交渉を行った経緯などというのも話しておりますけれども、そもそもです、ね、安く国有地を買いたいといったらみんな手を挙げますよ。その中で 学校設置認可も降りていない、さっき総理がおっしゃったように、しつこく総理の事務所の方に電話をかけてくるような、おそらくこういうのは 見, 見るからにです、ね、怪しい人ですよ、そういう学校設置に十分な財産を持っていないし、資格も怪しいような人であっても、丁寧にですね、買い受け特約付きの貸付契約のような、特殊な契約の相談に、財務省というのは乗るもんなんですか、どうなんですか。財務省、佐川理財局長。 お答え申し上げますあのこの土地につきましては、えー、大阪航空局から、えー、入札によるその処分の売り払いの依頼を受けまして、えー、平成25年の6月にです、ね、公用、公共用の取得要望の受付を開始をしました、それでまず大阪府、あるいは通れなくしの地方公共団体に取得要望はございませんでしょうかと。 というふうふにこちらからお尋ねをしまして、えー、大阪府も豊中市も要望はないという回答でございました。えー、その取得要望の受付の最後に、学校法人、森友学園から取得要望の提出がございまして、総理はこの土地を欲しいというふうに希望されたのは、えー、この学園だけでございました。もちろん学校法人でございます でこの学校法人はです、ねえー、その初めに借地契約を結んだ後に、買い受けしたいというような希望を持ってございまして、そういう取得要望書でございました。えー、従いまして、私どもとしましてはです、ね、そういう要望がありますので、その場合には、もちろん、えー、その設置主体である地方公共団体の認可が必要でございますので、学校法人は。 そこについて、こういう要望が出ておりますけれども、大阪府としてどういうふうにお考えでしょうかというようなことをお尋ねしたりしてございますので、そういう意味では、学校の私学審議会、あるいは国有財産の市長審議会の前に、そういうような要望書を踏まえてです、ね、ご議論するというのは、極めて普通のことでございま福島君、普通なんですか、だってこれ、昨日貸付契約、将来売却する権利付きの貸付契約というのは、 この件を入れなければ学校法人であと一つしかないと言ったじゃないですか、全然普通の契約を結んでないじゃないですか、しかもこの件については別の学校法人もです、ね、取得を希望していたということは広く知られているところでありますし、地元の私、豊中市にも行ってまいりましたけれども、この市のです、ねえー、飛行機の騒音の対策のための土地というのは、ね、さまざまな需要があって、市議会でもさまざま問題になっているんですよ。 私は森友学園しか購入しないなんていうのはありえないと思うし、もし1億3000万円で買えるとしたら、売却希望者は殺到すると思いますよ、周りも住宅地になって非常にいい場所ですよ、結局、最初の時にあなたはだめ、この人はだめとか弾いていて、森友学園とだけ話をしていたのではないですか、昨日ですね、この貸付契約の際に、不動産鑑定をどうやってたのかという書類、 ずっと一 週, 週間前から求めていたんですけれども、財務省は一個にこれを出してこなかった、昨日の夜になって、ようやく出してまいりました、これを確認いたしました、そうしたらです、ね、賃料の算定、これにあたって二回やってるんですよ、平成二十七年一月十六日と同年四月二十七日、最初はですね、十年間の事業用定期借地券、当然この土地は十年以内に買うわけですから、十年の借地でいいわけです。 それで九億五五千百九十七万円という価格をはじいておりますところがその数か月後三か月後にやった二回目では借地権のこの期間を五十年間に延ばして五十年なんてあれなんでしょう本来しかも一般定期借地権という事業じゃない何をやってもいいというものに変えて九億二千九百六十六万円と減額してです、ね、年間の支払い賃料を約六百万円減額しているんですよなぜこれ土地の鑑定をやり直したんですか 佐川理財局長お答え申し上げます平成27年1月当初不動産鑑定評価が停止された後でございますが同年4月森友学園より近畿財務局へ地盤調査報告書が提出されました近畿財務局におきまして当該報告書を精査しました結果 本地の地盤の状況が軟弱地盤であることが判明したため、価格調査業務を不動産鑑定士に委託しました、その結果、貸付料につきましては、地盤の状況、いわゆる軟弱地盤を考慮しまして、算定したということでございます藤村君、ごまかさないでください、なぜ10年の期間を50年に変えたり、事業用定期借地権を一般定期借地権に変えたんですか。佐川理財局長 お答え申し上げます<笑>当初森友学園は貸付契約後8年を目途に本地を購入する予定としておりまして借地借家法における定期借地権の最短期間でございます10年を契約期間とする条件で評価を依頼したところでございます、えー、地盤調査の結果が出ましたので客観的に見ますと本地がまさにこの地体力をの地に耐える力でございますが地体力の劣る地盤であるという 不動産鑑定賃料にかかる新たな価格形成要因が判明したことでございます。そうしたことから、10年間のこの事業用定期借地を評価の条件とした場合、まあ、10年でございますので、まさにこの低層の。 店舗などの用地としての利用を前提とした評価となりますので、まあ、こういう低層の店舗用地の場合、地盤の影響をあまり受けないものでございます、違う違う違うところが学校の校舎というものでございますので、これは長期の市場に耐える建物の建設を目的とするということでございますので、地盤の影響をかなり受けるということでございますので。 今般の買い受け特約付き、事業用の定期借地契約の実情と、まあ、乖離するということになりましたので、併せて評価条件を変更したところでございます福島君、全くおかしいですね、総理ね、こういうふうに本当に怪しいんですよ、ちなみにですね、最初の評価鑑定書に、こういう記述があるんですよ、不動産鑑定書の、黙って聞いてください、鑑定書には、豊中市においては、新しくあって一般定期借地権の事例は、戸建て住宅の事例しか収集できなかった。 つまり、変えた方の一般定期借地権は、高層の建物じゃないですよ。戸建て住宅の事例しか収集できなかった。十年間の方はまさに事業用だから、様々な事業に供するものなんですよ。これね、なんか怪しいです。言い訳を作って、一生懸命や、どうやったら安くできるかという森友学園の側に、怪しいじゃないか。森友学園の側に立って、 どんどん国民の財産である国有財産を安くしていっているとしか言えないんですよ。私はですね、今回のこれらのスキームっていうのは、森友学園だけじゃできないと思っています。その間に入っている不動産のコンサルタントやです、ね、弁護士ではできないと思っておりまして、すべてですね、これ、ヒントはですね、麻生大臣がいつもですね、えー、手続きが適正だって言うんです。確かにですね、 法令に則っった手続きを取っていて、違法なです、ね、手続きは今のところは見られません、しかし、針の穴を通すように、それぞれの制度の例外をうまく活用して、この事業というのを進めてるんですね、それはですね、役人じゃなきゃできません、本当にそうです、あのこの交渉、官邸をやったときの理財局長というのはどなたでしょうか。 でまきすますみませんはい、きょうはすみません、きょうはすいますみません、きょ、えー、うすうははすつの鑑定ですか？きのの、えー、ののょうはのみません、きょうはすみませのきょうきょうは何年ません、なょますみません、ちょっは確認ませせきまきすますみすみはす福島君ん、はい福島君 こ の, ですね、この国会でずっと委員会で問題になっている、8億円の土砂の搬出のために、除去のために、8億円分ですね、土砂の除去のために必要だという積算、このようなです、ねまあ、異例中の異例のです、ね、やり方でやっているときの理財局長、それはどなたでしょうか、だ大丈夫ですか、か答弁できますか佐川理財局長。 ちょっと今、手元に資料ございませんが、昨事務年度が二十八年の夏から始まってございますので、昨年二八七 年, 七年でございますか、えっと、そうすると、すみません<笑>そうそうま、その前の十七年、ちょっと三年前、十七年のお母様、ちょっと大 の,、ま、とあの今、していたすきます。すいません 前任 者, 者ということであれば、えー、と中原という決定を。 前任者。前？なんでそんなとぼけるんですか。前任者です。二十七年から二十八年だから前任者じゃないで。えっ、ー、とすみません。はい。リザイプ長。すみません。あの前任者は。去 年, 年の夏からが私でございます。うん、その前。でその前の二十七年の夏から二十八年の夏という、はい、意味で言えば、はい、サポ坂田教授でございます。はい、福島君。なんでそんな演技をするんですか。今日参考人招集してるんですよ。正式に出会っ しく願いますなんで皆さんはそんな役所をかばうんですか、前任者の名前もわからない、しかもですね、今日参考人として招致をしていて、与党の皆さんが来るのを断ってるんですよ、それはそのときの理財局長だから呼んでるのに、知らないとか、追告がないとか、ありえないじゃないですか、なんでそこまで迫田さんの名前を出すことに嫌がるんですか。ますます 怪しいと思うじゃないですかで私はこの当時の理財局長の政治家との接触記録の提出をこの委員会に求めたいと思います理事会で協議します財務省はですね、この政治家との接触記録というのを出そうといたしませんしかしですね 国家公民制度改革と基本法の中におきまして、こうした政治家との接触の記録というのは、残さなければならないことになっていて、特にこのような土地の売却に絡むようなものについては、特にです、ね、情報の公開に留意するものとするとされておりますので、ないという言い訳は通用しません、該当部分だけではなく、それ以外も含めてです、ね、すべてこの委員会に提出をいただきたいというふうに思っております、あの問題はです、ね、まだ数限りなくあるんです。 この6つの論点、今日は1つのやつの半分もやできておりません、総理、この土地の購入に関して、一切です、ね、政治家の口利きなどなかったということを今日この場で断言できますが、先日、総理やです、ね、昭恵夫人が関わって い, な関わっていればです、ね、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めると。 短歌おきりになりましたけれども、この案件についても、一切政治家の口利きはなかったと、断言できますか、どうですか安倍内閣総理大臣、この私が言ったのはです、ねえー、この、えー、売却の問題、あるいは認可の問題についてです、ね、売却と、そして認可について、私と家内、あるいはまあ事務所おお、安倍晋三事務所もです、ね、一切関わってないというふうに申し上げましえ、それにもし関わっているということにあればです、ね、私は政治家として責任を取ると。 これはもう、そう明言したわけでありますから、えー、これはあそのとおりでございます、ただ今、あの他の政治家等、はいはいはい、についてはですちょあのこれ、誰が調べてるの、これあの他の政治家が関 わ, わっていたかどうかということについては、この、えー、私について、えー、ご質問がございませんので。 いいやい や, いや、総理の見解を伺って い, ますでいや私は、だって私はですね、私は、私は自民党の議前議員の行動を把握してませんから、自民党議員、あの政治家といえば民進党だってあるじゃないですか、それは共産党だってありますよね、それは分からないですから、民進党の諸君が何をやってるか、だから私は当然答えられないので、私が分かる範囲は、皆さん、真剣に。 答弁してるんですから、ちゃんと聞いてください。いいですか私だって今、職を買って答弁してるんですよ。真面目に聞いてくださいよ。私と、私と家内についてはですね、この売買、そしてあるいはこ の, この売買と認可については全く関わりがない、はい、と。いうことは申し上げた。私が申し上げられるのはそこまでですよ。で 国, 会国会議員の関与はと言われてもですね、 民, 主民進党の議員の皆さんが何しているか私、わからないですよ、そんなことを全部調べていたら、俺、結構どうど、どうなんですか、でそれについては今、私はいきなり、ここでいきなり言われてですね、いきなり言われてわからないじゃないですか、接触記録今、今、調べろというやじがございましたが、今、やじがございましたがね、それは、それであれば。 前もって聞いてくださいよ。接触記録を出すかどうかということを聞いていただければ い, いいのであったですね。え、いずれにいたしましても、今、総理大臣として今ここで私が答える立場にはないわけありますから、理財局何何何にですね、接触があったかどうか、あるいは、 えー、不法なですね、不法な、依頼があったかどうかっていうのは、はい、理財局長に聞いていただければいいんだと思います。藤島君。いや、これまで何度も求めて出さないから、申し上げてるんです。ぜひですね、いや、疑惑を晴らす上でもですね。ぜひですね、党としても、政府としても、この件について、誰が接触して、どのようなものがあったということを調査すべきである。 といい う, うに思います あ, のあるです、ね、与党の政治家の方がです、ね、籠池理事長のところに何度もやっぱりしつこくやってきて、この件について役所からいろんなことを調べてくれって言って、やったら役所の対応が不満で、謝礼を持って何か口利きをしろって言ったから、断ったっていう話もあるんですよ。<笑> いや籠池竜一は他の政治家の同じようなことをやってたかもしれませんよ、よね、この話は、ね、皆さんね、やじってますけども、やじってますけども、国民の税金で買った国有財産を不当に安く売ってるという問題なんですよ、皆さんもちゃんと調査に協力すればいいじゃないですか、水穂の国の記念小学校のパンフレットには、ノーブレス・オブ・ディーュとか国家優位の人材と書いてあります。 愛国とかそういうのを免罪符にして、国民の財産をかすみ取ることはこれは許されませんよ、愛国の名のもとに国を私物化してるんじゃないかというのが、多くの国民の皆様方の疑惑の目であるわけであります、やじってる与党の皆さん、これは政治の信頼性、政府の信頼性に関わることでありますから、このことの徹底的な解明をこの委員会でやってまることを求めまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。